その組織がうまくやっていくためのリーダーにとっての信念とかリーダーシップをね ど, どうやったらじゃあ自分にも獲得できるのかって話ですけど私の経験談を持った話をさせてもらいますけど私も各富藤井翔吾もやっぱりもともとは信念とかそういうものはなかったんですね。あったのはでもやっぱりそのなんで会社を起こすのかっていうところについて真剣に向き合うってことはかなりありました。でプラスあっっててて私はその理学療法士をやってて あの病院の中で3年間働かせていただきましたけどそこでの出来事が私にとってはやっぱりこう会社をやるですねすごい明確な理由なんですね私の中ではやっぱりいい治療とかこうやって患者さんにしてあげたいっていうことも医療の現場ではいろんな法規制とかねえもしくはルールによってできないんですよ実ははいまあそれは多分医療の現場で働いてる方は当然だと思いますでもそれが病院の経営ですよねこうややっっってててああげればいいやんって言ってじゃあ あの 1,000 万かかるような治療をじゃあその無償でってなったとしたらそ国の財源を圧迫するしじゃあ病院にかが代わりにそのじゃあ 1,000 万かかる治療方法をねこの患者さんに無料でやってあげようって言われたところで病院の財源が足りなくなるわけでありますだからやっぱり決まったあの保険資料というルールの中での決まったルールのもとにやっていくからこういうふうな治療をこの患者さんにやってあげればいいなっていうところもやっぱり限界があるんですね。それが経営でですすよね当たり前のことです で, でも私はそういうの現実を見てみて思ったことは何なのかって言ったらそうですねまあそういうふうにだから結果として私が感じられたのはいろんなルールに縛られてやるということの外でやっぱりこう人の体がどうやったら治癒していくのか治っていくのかっていうところをやっぱり突き詰めたかったっていうふうなところとあとやっぱり あのー、そういうふうなルールとかっていうものもどんどんどんどん私は、まあ、古くなってきてると思うんで、まあ、新しくしていかないと、まあ、日本の医療は良くならないだろうっていうふうな自分なりの持論を持ってるわけですね。それが私が会社を経営する信念の、まあ、基礎基盤になってる部分なわけなんです。でこれって人に言われて作ったものじゃなくて自分でそうだっていうふうに思ってやってきたもので。 それをいろいろお客さんとかの中全体に発信してみて自分の中でこうなんだっていうふうに分かってきたところなんですね。じゃあこれを動画を見てるあなたはどうなんでしょうか自分の信念何なんでしょうかそれはやっぱ自分の内側から見つけるしかないしそれを自分で悟れるようにちょっと自分の中でね内観してみるってことをやってみていただくことが大事だと思います。 はい、じゃあ今日新年の話 し, しました、えー。じゃあ新年を貫いて年商3億まで行った私のクライアントさんの事例を知りたい方は、以上に t u る百の概要に100円で、えー、ゲットできるようになってますので、100円でですね、えー、企業の成功ノウハウを手に入れてください。以上です。